実細やかで終わっちゃいましたねこの方がですね7000円回収が21000円ということで1万円のプラスになりました、うん、ちょっとね、いいとこだったらね本当ね、ユニファイル持ったんだけどだいぶね、ちょっとねハラハラいっちゃったということでね、まぁだいぶねいろんな方からあご祝儀だったりと県とかいっぱいもいろいろもらってたんでね今日はね、そのお金でね来ちゃいました すごいですよ撮影していいのかわかんないですけど、じゃあ引き続きね、カメ面の動もお楽しみください、どうぞ、メンタロウさんがね、あの私もいなくなるんで、あの口の悪い可愛い女の子に引いてもらってくださいっていうことで、はい。でね皆さんね もう一言ね。送り落との約束なんですけど、うん、絶対女性の店員さんに年齢聞いて駄ですからもうね。大変なことになります。から、うん、はい、あでも青多いですよ。はい、おらお、もう全部青だいや違反してないからね。ちゃんとあるからね。<笑><笑>あ、最後だけああ り, ありがとうございます。はい、めぐみが言ってくれました。 相変わらず、そっくりだなはい、いつもご視聴いただきありがとうございます今日で、なんとですねグリーンクイーツ閉袋西口店さん40回目を迎えますいやー、長い間ありがとうございますでね、まあそのね、40回をね、記念しましてあの、2階のね、あの入り口のところであのを、ね、ポリオネポスターねあの、店長さんに作っていただいてこの3日両方も分かれてるわけなんですが、 あれ、ちなみにねあの写真はね別に僕が出演したわけじゃなくてあのね10枚ぐらいね送ってるんですよ店長にその店長がねその10枚の中から選んであの写真がね宣伝されたわけなんだけど作、えー、ったのは俺じゃないからねあれス果 ー, ーは俺だけどまあ居場所をさ写真やってるわけなんだけどで全部は増えないもうね公衆酒場 同じご静人がずっと見てきてる高周差がわずこの感ね、やっぱね見てきれない原因としてやっぱね女性がねおぉ当たった当たったけど、うわー朝から打ってればこれビッグの可能性あったのにこれ、ビッグがーーだからよぉ秒。あー 世界初陣も、俺もまあ、残りく女性に受けしようともうちろん、お二人ね、いろいろ頑張ってるわけですよ<笑>だけどやっぱりね、の見てもらえないのは非常に残念です 私ちょっと長く来てくれたんだけどどうやらねなんか平日はねなんかねセットねかけてないらしいんだよねこれをね調査しないといけないじゃん。うん、はら急いでい、まあ、くね、うん。いや俺ねもうな、うん、あ。えーまあ、今はね公式では八十三番セットらしいけどね。ああなんもないよー。 開かないってことになったいいね、トライボースううあーるいやあめちゃくちゃ見に来てる。い マジで全然ねガルボね登場機会ないよ今日。 え<音楽> だあるなこれ。 はい、今日見てみますかエで、ビッさんレギ6ラ ス, スタ見た86分1の1分過去一番早いかもしんないでー、気圧数率あんまり良くなかった 5.2 だったわまあ、なるほどそうね、ただねまあ、レグいっぱい引いてる割にはね設定のスターが出てないからまあどうでしょうねまあまだね、全然わかんないけど れずっと降ってるんで家ででも帰れる状況なん で, で も, もうちょっと行ってね全定カンパしたいと思います最初ね全定カンパするのがねまだ、あ、仕事なんでね<笑>今はど う,、うん、うわっ もうちもちガラブ食ってる場所にデザイン会だったら全部倒格よし ェリーボアなんであれだこんなのここ滑ってきたなと思ったらいやーしかなりケツモだと二つのカモさまが有名な共演してます のに気づいてしまったかまあちょっとね、前回の動画ってねえっと、9時半から撃ってなんとね、ハードボールで1時間でね2万円を溶かすというね本当おもちゃみたいな動画を作ってしまいましてまあ今回はね<笑>まあそれを挽回するということでお待っマジですよあーおおこれね、上に上がった時点でね5 0以上だからあ、そのと えっ<笑>これ3日目でしょマジ変にいねえも<笑>う<笑>あーこれ一番最初分かんなくて左から押してたから、ね、これだっ<笑><笑><笑>て何かねあのー、中押しから押してもダメみたいですよ 絶対あーどのああーだボト ル, いやボトルがまだなりますね。 4-0 だか、はい、<笑><あ>ら。<笑><笑> <笑>めった、おいたちゃみおだからこれあれですよ<笑>要するにそういうことですよ。<笑> これこれるでですすにななってん、うん、<笑><笑>なんかかかねはもないですけど、うん、こう当たりですよねこれ、うん、ってるんじゃないですか、うん、うんうんこれは うん・うんまうんうううう・ちょんと待って待って待って。 だから、その…その前…<笑>全然返しつかってないからなでもこれ見つかる、うん、<笑>おいおい、ちょっと3匹来てよー399匹や終わったよ、今日もうあ、見、うんうん、つ来たんだけど、これは、うん、これは俺初めて見たわ、うん、おーい あ、マジかー。あれ、小子場じゃないのかー。あー、俺は寒いわー。<笑>いやー、小役場にしとけよー。<笑>ーよー<笑>あー、もう寒いわー。小子場じゃないんすわー。孫のなき1なんだよな。<笑>やばすぎないのこれー。<笑>はい、もう、来た。<笑>お疲れさん。<笑>